どうも、こんちには。あゆえおです。これが初投稿となります。特に言うことはないですね。まあよろしくお願いします。